洗うのは大事必ず氷水でつけて洗ってくださいこれで最高に美味しいそうめん今完成しましたそうめんに絡まると美味いんだすごく食べやすいですはいどうも料理研究会一の問題児ですよくあいつの料理研究会から追放しろって言われてるんですけどもまだまだやることが僕にあるんでやっていきたいと思いますで今回はですね皆さん巷で 評判になってるでですすねねそうめんです、ね、僕もそうめんレシピ料理系 YouTuber で一番そうめんやってるんじゃないかっていうぐらいそうめんやってるんですけども僕はそうめんのアレンジしかしたことないんですけども皆さん一番食べてるそうめんの食べ方って茹でて冷やしてつゆにつけて食べるってやり方ですよねであのやり方をじゃあ料理研究が本気でやったらどういう風な食べ方になるのかっていう風な僕が思うですね一番おいしいそうめんの食べ方 これも皆さんに伝えたいいと思いまして水で冷やしてで氷水に入れて氷水に入れたまま提供する方とかそれか水を切って氷をのっけてっていう方。 えー、もしくも氷なんか薄まるからいらないよっていうやり方いろいろあると思いますそこに、えー、終止符を打つわけではないんですけども僕が、えー、考える一番美味しいいしそうめんの食べ方これ以上ないです僕相当 そ, そうめん食べてますけどそんなそうめんの食べ方、ね、最近話題になった、あのー、そうめんの食べ方もいろい ろ, いろありますけど僕がもう一番おいしい食べ方っていうのを皆さんに伝えたいとい、まあ、思います リュウジのバズレシピ。えまずはですねえー、っと材料なんですけどもまあまあまあまあまあもう材料というか食べ方なんで、えー、そうめんです、えー、で今回ねイボノイト使いいますはい、えー、っとなぜかというと僕が子どもの頃イボノイトを食べてたからですうちのおばあちゃんはイボノイトしか買わないって言ってましたはいだからイボノイトで育ったんでイボノイトでやりますのイボノイトってうそうめん なんですけどいろんなそうめんあってあのそれぞれ 味, 味とか食感とか違うんですけども一つ言いたいのは手延べそうめんを買ってください手延べそうめんは全て食べましたけど僕はどれもねコシがあって美味しいです、はい、手延べそうめんを買っていただいた方がすごく、えっと、美味しいそうめんができると思いますコシが違いますね卵1個使います ね, ね鰹節ま節、あ、これ調味料に入るかなとは思うんですけどもで今回はですね茹で方もそうなんですけどもそうめんに一番合う 最高のつゆこれもしかしたら食べたら市販品使えなくなるかもしれないですあの気をつけてください、はい、それぐらい僕が美味しいと思ってるそうめんつゆの作り方も合わせてご紹介しますので、えー、ぜひチェックしてみてくださいじゃあやってみますそうめんを作る上で何が大切かっていうとそうめんってすごく喉越しがいいじゃないですかなのでやっぱりね喉越しっていうものをすごく意識しなきゃいけない最高に喉越しがいいものっていうのを学んだからやりたいと思いますんでちょっと待っててください じゃあですね、最高に喉越しがいいものって何かって言ったらやっぱりねビールですね一番上が糖質ゼロ、うん、うまいんだよな、これね最高に喉越しがいいものを理解するために最後は喉越しがいいのドリンクを飲んでいきます一番になりますキンキンに冷えつながるぜということで喉、えー、越しをね理解したところでやっていきたいと思いますえー、じゃあですねえっとまず つゆをを使う、そうめんつゆを作っていきます34人前えっ、ー、とーできますこのよ分量でこのかつお節かつお節のこの香ばしいかつおの香りっていうのはやっぱね節じゃないと出ない下流のかつおだしとかもいろいろあるんですけどもやっぱりねこのかつおの香りが一番生かせるのはかつお節ですり池森システムって言ってるんですけども1年間ほとんどそばを食べてるあの池森さんにこの間教わってたんですけどもかつお節 6g こいつを、えー、と小皿にのせて 電子レンンジでで秒チすするんですそうするとねあとでねあの水分が抜けて粉にねできるんですよこのやり方を覚えて僕に革命が起こりますはい、えー、そうしましたらですねちょっと熱いんですけども水分が抜けてるんでこうこしょこしょやるとカツオの粉になってくるんですねこいつをそうめんつゆに入れるとなんとですねカツオの粉だとねこさないでいいんですよねこさないでも非常においしくなるカツオ節当たりがなくなるんですよね口に。 なんで僕はこの方法ね最強の方法だと思ってます な, んなってるでしょこれこれね電子レンジで水分が抜けたらこうやって粉になるんですよこの香ばしい香りこれで一番になります最高ですよこれはこいつを使ってそうめんつゆを作っていきますじゃあですねえっとつゆ作っていきますつゆもですねまあいろんなやり方があると思うんですけども 今回はね、えっと、だしを取らないやり方。正直言ってこのやり方だと、丁寧にだしを取って作ったそばつゆと同じ味します。えなぜなら、科学的に成分が同じだからです。ちょっと説明していきます。まず、お醤油。大さじ4杯ですね。大さじ4杯ですから、60cc ってことです。あの、大さじで測るのが面倒な方は 60cc を用意してください。まず、お醤油。で、4杯ですね。いりん。あの、僕使ったのは本ミリです。1。 2 3 4だからねあの醤油と同量ですお酒僕が使ってるのは清酒なので、えっと、塩が入ってないバージョンですね清酒の方が僕はいいと思いますでこれを大さじ2杯で、これは何のために入れるかっていうと風味をつけますお酒の醤油は味付けみりんは甘み付け、えー、甘みとコクでお酒は風味と旨味ですからね何を入れるかっていうのは僕のレシピは全部理由がありますそしたら、えー、ここにカツオの粉 えー、さっきレンチンしてでこれをふわっと入れていきますほら鰹節とは全然違う粉になってるんでしみ浸透していきます強い。これがね そうめんんに絡まるとうまいんだでここで味の素ですなんで入れるかっていうふうに説明しますそうめんのつゆを取るときって、えー、と大体たい鰹節と昆布とか、えー、煮干しと昆布とかでだしを取るんですけども昆布ってものすごいだしを取るのに時間がかかるんですよなので昆布のうまみ成分と同じこのグルタミン酸が入ってる味の素、えー、とこれでですね、えー、と昆布だしの代わりにしていくんですねこれを123456振りです、はい えー、と6振りはね 0.6g なんで皆さん覚えておいてくださいね 1, 1振り 0.1g こうすると非常にうまみが強いですね、えー、そうめんつになります少し甘い方が美味しいんでほんの少しほんの少しもう、ね、小さじ3分の1ぐらいこれぐらいのお砂糖でこれを火にかけますで煮切っていきますこれ煮切るっていうのはどういうことかっていうとみりんと、えー、お酒ってアルコール入ってるじゃないですか アルコールが入ってるつゆってアルコールの味がして美味しくないんですよなので煮切っていきますアルコールを飛ばすともにあのお醤油も熱を入れるとねお醤油の角も取れてきますの、ね、で全体を沸かしていきますアルコールが飛んでる証拠です<笑>皆さんあ の, あのそんなに強火にしなくても大丈夫ですこの状態になったらアルコールが飛んでるかなっていうのを確認します舌で確認していきますあもう酔っ払うなみたいな感じがなければ OK 切りできましたらもうねこれはこれでいいんですそしてここに、えっと、お水あの浄水ねあのこれをあのかなり冷たいですこれかなり冷たいでこれを入れていきます、はい、でこうすると何がいいかってそうめんつゆって冷たくして食べるじゃないですか冷水入れることによって冷たくなるんですね、はい、じゃあじゃあ飲んでいきましょうこれなんですよ皆さん そうめんで食べる場合はつゆも冷たい方が美味しいんでこれね冷凍庫このまま冷凍庫に入れてえー、と冷やしますその間にそうめんを茹でていきますはいじゃあまっじゃあですねえっ、ー、と今冷やしててあの冷凍庫に入れるとすぐ冷えるんでやっちゃいたいと思います15分ぐらいで冷えるかなそうめんの茹で方一番皆さん知りたいですよね僕の思う一番美味しい、えー、ゆで方教えます氷水用意してくださいこれ必須ですできれば大きめのボウルに氷たっぷり入れてキンキンに冷えた えー、と水をくっといていください僕フライパンでやります。なんでフライパンでやるかっていうとフライパンだ と, えと底が浅くて口が広いんで吹きこぼれしないですそうめんっていうのは小麦がかなり出ますんでたっぷりのお湯でやるのが一番いいです沸騰したら中火ぐらいにしますでえー、とまあまあイボの糸をちょっと入れていきますねパラパラパラねっじゃばらける感じでそうめんはねしっ しっかり茹ででるのが大事です入れたらすぐ 舞, い舞うように な, なってきますんでこうほぐしますあんまり触りすぎると傷ついてしまうんでツルツルの食感を生かしたいのであんまり触るもう触るとしてもこうちょっとこう流れをちょっとこうね動かしてあげるような感じ茹で時間はね1分30秒、えー、これはねあのラベルに書いてある書いてある一番少ない時間数でやってくださいうものにとってと1分30秒から2分って書いてあるんで1分30秒が僕は好みです そうめんはね、腰がいのんです、手延べそうめんは。ポコポコポコポコ言うと、こう、麺が踊ってきますんでね。もっと茹でる場合は、もっと深い鍋とかの方がいいかもしれないですね。立ちました。はい、い1分経ちました。もう、もう火止めます。じゃあね、ザルに、えっ、ー、と、を、移します。こんな感じ。まず、流水で、この表面の油とか塩分とかを洗い流します。キュッと、キュッと絞って。で、ここに、さっき用意した氷水。ね。今、キンキンです、この氷水。 で、ここで、えっ、ー、と、こう、優しく洗う。あの、ここはね、洗うのが重要です。これ洗うことによって、非常にですね、ぬめりですとか、そういうのが取れますんで、洗うのは大事。必ず氷水でつけて洗ってください。茹で時間1分30秒、絶対守る。袋に書いてあること、従ってください。手が冷たくなったな、あ、もう触れないなっていうぐらいまで、気になったら、えざあげます。この冷たさが大事です。この水気切るんですけども、切りすぎない。キュッと、えっ、ー、と、キュッと、 キュッとやるぐらい。もうこれでいいです。これで最高に美味しいそうめん。今完成しました。で、今持っていきます。じゃあ盛り方。えっと、いろんな盛り方があるんですよ。僕が一番よくあるのが、もうこうやって指に巻きつけて、えこうやって一口ずつ持っていくスタイル。見た目がどうこうとかじゃなくて、あの、これぐらいの方が食べやすいです。で、こう。こう。指に巻きつける。で、盛る。巻きつけたら盛るみたいな。あのそんな軽い気持ちでです。はい。すごく食べやすいです。 僕ね今日あえて薬味入れないネギとか生姜とか梅干しとかいろんなものがあるんですけども今日はねえっ、ー、ともうつゆそうめんつゆキンキンに冷えておりますかつお節浮いてるんでちょっと、えー、か, かんまして、えー、ここに入れていきますこれぐらいかなはいこのままでも超美味しいでも僕が「月き火って呼んでるタレ紹介しますここにここにポトンと卵黄加弁で、えー、白身は飲んでください タンパク質ゲッツ気候のそうめんこれで完成でございます、うん、はいそれではできましたのでいただきたいと思いますそうめんで日本酒の6つのおつですからね<笑>じゃあいただきますこのつゆまずは卵黄割らず僕にも割っちゃったんですけどもまず卵黄割らずに一口そして卵黄割ってから一口<笑> あんまり語り語たくないこれはあまりにもうますぎるから<笑>昨日開発してあまりにも出来やすすぎたんで今日かあのやったんですけども市販のめんつゆと比べた時にあまりにもこれがうますぎてびっくりしたんですよね本物がね淡麗なこのそばつゆに深みもお届してくれるかつ<笑>プ節の粉をたっぷり使ってるんで香りがないのつゆがうますぎるそうめんの一番 利点って僕喉越しだと思ってるんですこのそうめんこれに勝るもんはないどうもどうもまずはつゆだけで OK ですやってくださいいただきま す, きます全然違うかつお節の香りすごいです市販の希釈のめんつゆってすごく便利ですごく美味しいんだけど、うん、でもかつおの香り全部失われるからちょっと卵黄バージョン卵黄を崩して 濃厚めちゃめちゃうまいっすそうめんの茹で方はこれ短めに茹でてポリズムに冷やして牛と喉越しを楽しむやり方が一番だと思いますこのつゆはざるそばでも超うまいからあもう絶対うまいざるそばでも冷や飯とかでも全然うまい冷や飯も入れてます、ね、最高で す, 高ですこれはそばつゆとして覚えておいてくれればもうね何でも使える最高までしたよいっす めっちゃ早 い, い、ねはい、な今日のそうめんの食べ方どうでしたでしょうか茹で方は結構スタンダードにあったんで梅ゆあのやり方で作ってる方は僕見たことないんであれで食うとめちゃめちゃうまいんで、ね、そうめんってちゃんとあの茹でてオリーブで食うとこんなうまいんだっていうのを皆さんに教えた方なのでぜひ皆さん試してみてください